都市伝説を追って深詰町へ行こう人面犬、ダッシュババア赤いレインコートそして大木さんと盛りだくさんだあとは任せたぞモブ次回モブサイク百100通第2話都市伝説噂との遭遇通盛り屋台が正しい判断です